ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。本当に優しい車両は車体幅が2 9 5 0ミリで広くなっています。空気清浄機の設置で車内が綺麗な空気になっています、えー。仕掛け幅の拡大でシートに座りやすくなっています。非常に強い車両というのは電気機器や、えー、保安装置を二重型にしてあります。 情報案内装置が強化された車両というのは前面側面の行き先表示器がフルカラー LED になっていますあとは上の液晶画面も運行情報やニュースが見えますなぜオレンジ色かというと開発者の妻が着ていたセーターの色がオレンジ色だったからだそうです ご視聴ありがとうございました。